お披露をさせていただきます演舞は2018年の演舞歌舞伎ですこの演舞のテーマは「京都南座」役者裏方が一つとなって唯一無二の舞台を作り上げますロンドンの歌舞伎をロンドンにしかできない歌舞伎をぜひお楽しみください精いっぱい演舞させていただきますので皆様ぜひとも5000円お手拍子のほどよろしくお願いいたします 人知れず支え続けた立役者変わらぬ思いを今 お客様に最高の笑顔でい